はアボロです。今日はですねコスパいい趣味をまた発見しましたって話をしております僕が昔おすすめした趣味なんですけども本を読むことがコスパいい趣味ですよって話をしましたで今新しいコスパいい趣味を発見したんでそれをシェアしていこうと思います僕のチャンネルではこうしたコスパ生活のリアルな話だったりだとかあとは海外での生活ミニマルな生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 今日はですねコスパがいいおすすめの方法おすすめの趣味についてまとめていきますで実際あの本を読むことがいいっていうふうに前回お話ししたんですけども新しい趣味を発見しましたこれ何かっていうと独学することです独学すること勉強して自分で学んで自分で知識をつけることですこれあの結構いいです で実際いろいろと考えていくんですけどもあなるほどと思ったのが僕結構独学で勉強することが好きみたいですで自分で勉強すると何がいいかっていうのももちろんなんですけどもコスパがいいですただやっぱりその達成するまでに時間がかかったりだとか専門家に聞く方が早いっていう意見もあるんですけどもコスパよくあの趣味として楽しむ意味では独学おすすめですよって話をしていきますで実際に独学が何でいいかっていうとやっぱり知識って自分で 自分の好きなように吸収した方がががやる気が上がる気上んですよ。例えば英会話って勉強した方がいいですよねとか外国語を勉強すると海外でも活躍できますよっていう話はいろいろなとこから言われてますよねそれを実際に勉強したからって言ってやっぱり話せるわけではないじゃないですか英会話勉強って結構難しくて僕たちも義務教育の中で6年間9年間ないしは9年間ですね勉強してった英語 を勉強したにも関わらず実際しゃべれないい人って多いですよねそれと同じようにやらされて勉強した知識よりもやっぱり自分が勉強したいな独学したいなと思って得た知識の方がすごく使いやすかったりしますそういった意味で独学おすすめなんですけども今日は何を僕が独学したのか独学したあのおすすめのスキルを6つ紹介していこうと思いますでもしですねこの動画を見てくださった方がなるほどあこういうのも独学できるよと こういう形で独学すれば面白くなるんじゃないかなとか趣味の一環としてやる分にはいいんじゃないかなっていう話を聞いていただければなというふうに思いますまず一つ目の独学なんですけども僕が独学した一つ目が英語の勉強です英会話ですこれ独学しました独学したっていうとあのちょっと語弊があるかもしれないんですけど結構もう自分で勉強しました 英語がすごく苦手だったんですよ。もう、あの、センター試験で言うと、もう全然英語できない。250点満点の、もう90点、100点ぐらいしか取れないような、もうポンコツでした。本当に僕、英語嫌い で, で。何が悪かったかっていうと、あの、ま、いろいろと、まあ、バックグラウンドで言うとも、いろいろとあるんですけども、正直、何を勉強していいか分からなかったですよ。で、単語を勉強したらいい。あ、なるほど、単語かと思って単語をやったりだとか。 あこのテキストがいいよっていうふうに言われたからこのテキストやったりとかっていうふうにもうちょっと自分が何が勉強したらいいかわからないにもかかわらずいいよって言われたやつをひたすらやってきたっていう過去がありましたなんで全く意味ないことをひたすらやってたとかあとシャドーイングがいいよって言われたからもうたとりあえずシャドーイングやってたみたいなもう何を勉強するのか目的を決めずにただただ受験のために勉強して勉強したふりを僕はしてたんで全然成績が上がりませんでした だからこそ英語が全くもう苦手でもう絶対嫌だっていうぐらい英語が嫌いだったんですがなぜか知らないですけども大学の時に英語が必要だっていうふうに思えたってもうそれをひたすら勉強することになったんですねそれがあの大学時代に勉強した英語の話なんですがそれをあの記事としてまとめたのがあのブログの記事2016年17年にあの投稿した記事がそれがバズって今ではそれを元に あのブログで収入を上げるような、あのー、ブロガーとして広告業をできるようになりましたそれぐらいあの思い入れがある英語の話なんですけども英語勉強を独学しましたこれ何を使ったかっていうと実際何を勉強したらいいかわからなかったんで僕みたいな超頭の悪いやつがどう勉強したのかを検索かけましたそしたらいろいろと出てきてこの時にやっぱりもう中学英文法から勉強して 英、えー、作文っていうあの中学生の英語を使った英会話をもう暗唱しましょうと暗記してもう例えば何て言われてもこれをもうそのまま返せばいいんだっていうぐらいもう覚えましょうっていうのをもう力技で覚えてでそこからそれをきっかけに文法を勉強したりだとか簡単な単語を勉強したりだとかっていうふうにどんどんどんどんやっていくことによって、えー、英語力がつくよっていう話を、えー、見てなるほどそれで英語を勉強し始めた。 いうのがありますこれが1つ目の英語の勉強を独学ししたたエピソード で, したで正直それをすることによって何が良かったかっていうと今でもその英語の勉強法をまとめた記事をもとにあのセブ島の留学の取材だとかカナダの留学の取材だとかあとは英語の英会話スクールの取材だとかに行けてるのでそういった意味でもその時あの時独学で英会話を勉強したのが良かったかなというふうに思ってます。 2 つ, つ目何を独学したかっていうとブログで収入を上げることを独学しましたで先ほども言ったようにセブトの留学だとか英会話スクールの取材を今でもできるのはブログでその僕が英語を勉強した方法をまとめたからなんですこれが1日3万人最高ですね1日3万人に見られるぐらい3万人に見られるぐらいすごく、あのー、反響のある記事になりました 反響がある記事って言ったのはやっぱりこれを見てなんだこいつ意味のわかんないこと書いてんじゃねえよとかああなるほどこの人すごいな一生懸命頑張ったんですねっていうような賛否両論があってその中でも反響があったっていう意味で1日3万人見られる記事になりましたこれが良かったのであのひたすら勉強した過程をあのブログに書いたりとか別の方法ですよね例えば次の話なんですけども一人で起業したりだとかあとはフリーランスになりましたとか ライティングととはどうなんですかとか副業って面白いですよねっていうような記事をバーッて書いたことによって独学でブログで稼ぐようになりましたこれは何をしたかっていうとネット検索をしましたネットであの副業だとかを調べてで実際にいろいろとやっていくうちにああなるほどこれだったらあの収入源になるんだなとか例えば YouTuber が稼げるっていうふうに言われてるように YouTube でいくと Google の, あの広告が出るようになってますでその広告によって見られた数によってそれが 0.3 円から 0.5 円ぐらいっていうふうに言われてる 0.1 円から 0.5 円かな 0.1 円から 0.9 円とかっていうふうに幅があるんですけども大体いいその見られた回数によって収入が決まってくるっていうような仕組みがブログでもありますそれを勉強してなるほどなっていうふうに見てで実際に取り組んで収入を上げたっていうのはすごく僕の中では独学のいいポイントだったかなっていうふうに思ってます2つ目がブログで稼ぐことです三つ目3つ目なんですけどもサイト制作の仕事をネットを見てゲットしました これ何かっていうと、ブログを作った方法を他に生かせないかなっていうふうに思って別の仕事を取りました。例えば別の、あの以前アップした動画でいくとサイト制作の話をしたんですけども何をしたかっていうと、例えば飲食店のサイトを作ったりだとか、例えばペットショップのサイトを作ったりだとか、例えばウェディングプランナーさんのサイトを作ったりだとかっていうふうに自分がやってきたブログで作ったノウハウをそのままサイト制作に生かして仕事を取りました。 これも良かったですねでただ何が良かったかっていうと営業の方法を見直すことができましたあの技術を持っているとかデザインが超優れてるあのサイト制作をする人プログラマーだとかってめちゃくちゃ多いんですよただ僕は持ってないそのスキルを持ってないんですけども持ってなくても営業することによってその仕事をゲットすることができたですよねそれは何かっていうとあの相手が欲しいものを明確に 提供するとというこでした例えばペットショップの話でいくとペットショップのオーナーさんはパソコンがすごく苦手でしたパソコンが苦手な方でも簡単にできるようにテンプレートを使ってデザインを組んだサイト制作をしたりだとかあとはもうフェイスブックはできるとあのパソコンはできないけどスマホでフェイスブックができるんだっていうことを言われてたんでフェイスブックで投稿できるようにフェイスブックを主体にしたサイトにしたりだとかっていうふうにもういろんなやり方があるんでそれはやっぱり技術とか ではなくて、やっぱり使いやすさ、分かりやすさっていうのが大事になって、そういった意味でも営業の知識をサイト制作の中でゲットできたっていうのが大きかったです。これが3つ目の独学がサイト制作でした。で、4つ目何をしたかっていうと、起業です。今、会社を経営してるんですけども、一人で作りました。これがなかなかハードというか、その時すごく時間があったので、フリーランスから法人経営をしたくて、その、 知識をいろいろと相談しながら無料相談料を使ったりだとか司法書士さんにお願いしたりだとかローン士さん見たりだとか税務士さん見たり税理士さん見たりだとかっていうふうにいろんな人の力を借りて作ることができましたただまあベースは本を読んだりだとかサイト制作サイトを検索をして独学じゃなくて一人で起業する方法を検索しながらえ作ることができましたこれをまたあの脱サラ ブログだとかっていう風な形でブログにアップしたりしてるんでよかったら見てみていただければなというふうに思います一人で会社作れるんでよかったらやってみてください大体25万円がミニモンですかねでいろんな方法を使って例えば登録税だとかっていうのにも必ずかかってくるお金があるんでそういった意味でも30万ぐらいを見ておけば企業できちゃいますっていう話でしたで4つ目が会社を一人で作った独学ですね で5つ目何をしたかというと動画編集を独学で勉強しましたこれ何でかというとこれから動画が来るぞとあのブログだとかライティングよりも動画編集できた方がいいですよっていうふうにあのいろんなとこから言われてましたなんで大体2017年8年ぐらいから動画編集の方法を勉強し始めてもう真っさらな状態ですよアドビとはんぞやとかあとはファイナルカットって何とかあのマスキングだとか、えー スタビライザーって何みたいな、もうほんと初歩の初歩から始めてそこからその初歩の初歩から始めた方法をブログに書くことによってアウトプットしていきましたで主にやったことなんですけども当時ですよ当時日本 の, あの動画編集を教えてくれる日本語で動画編集を教えてくれるサイトってなかなかなかったんですよなんで海外の YouTube を参考にしてました 海外の YouTube を見て、ファイナルカットの編集の仕方を見て、英語で聞いて、なるほどなと思いながら、それを実際にやってみるっていう作業を繰り返すことによって、自分の中で使えるスキルがどんどん増えていったと。で正直僕の動画編集って大したことないんですよ。大したことないんですが、仕事が取れる理由は、やっぱり仕事をくれる方の欲しいものを欲しい価格で提供してるからなんです。 営業の知識を3番目のサイト制作で得たようにそれを応用して動画編集の方法を身につけて動画編集動画で収入を上げるようなモデルを作りましたまた動画で収入を上げるようなモデルについては別の動画でも発表放送してるんでよかったら別の動画を見てくださいで次最後なんですけども6つ目何をしてるかっていうと独学学で SNS の運用を学びましたもう独学というかもう趣味ですよね SNS の運用をあの仕事としてやってます。えー、これ何かっていうと、Twitter だとか、ようやく1万フォロー、フォロワーになったんですけども、YouTube だとかで行くと、今5000人ぐらい登録がいるんですけども、そういった意味でもう、ちっちゃいとこからですよ、やっぱりステップアップしていくわけですよ、やっぱりもう最初から100万人登録するような YouTuber っていなくて、あまさかいるか、芸能人だとか、すごく早くいますよね。僕みたいな一般人がどういうふうにステップアップしていくのかっていうのを、 細かくあの研究しながらやってきましたまあ正直大したことないです僕の SNS だとかもう正直あの遅い方だと思うんですけどももう細かくもう何て言うんですかもう一歩ずつやっぱり増えていくわけですよこの動画が悪いとかアンチコメントが何とかとかのありえんとかっていうふうにお前何のついツイートやないかと か, だったかなあの名称が何とかとかもう言われるわけですよもうまあ面倒くさいんですけどもそれをもとにやっぱり そう、やっぱり、いろいろと試行錯誤しながら、どんどんどんどん進んでいくのが、面白い部分なのかなというふうに思っています。そういった意味でも、SNS の運用の方法だとか、運用っていう形で独学をして、どうやったらいいねをしてもらえるか、どうやったら登録者数が増えるのか、どうやったら閲覧してもらえるのかっていうのを研究、日々研究しながらやっていっている状態です。で、今後もですねあの、SNS、YouTube、特に YouTube がですね、企業がどんどんどんどん入ってきます。 で面白いチャンネルどどんどん増えてきます僕もそれに負けないように面白いコンテンツを作っていくので、よかったら、えー、いいねボタン押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。どんどんどんどんやっていこうと思います。そういった意味で今日はですね、コスパのいい独学勉強、コスパのいい趣味の話をしてきました。独学を、えー、趣味としてあのコスパよく運用していく。 コスパよく趣味として楽しんでいくと面白くなってきますよって話をしていきました僕のチャンネルではこうしたあのコスパ生活だとかしてるんでよかったら別の動画も見ていただければなというふうに思いますまた次の動画ではですね概要欄にセブ島のコスパ生活だとかジョージアのコスパ生活日本のコスパ生活についてまとめてますよかったら別の動画も見ていただければなというふうに思います、えー、また次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ